だいぶあったかくなってきたね桜ももうすぐ咲くかなそうねそろそろいろいろな花が咲く季節よねたくさんおしばらが作れるから春は大好きああでも夏も秋も冬も好きだけどシロツメクサの花ももうすぐですよねお花の冠とかも作りましょうくあ相変わらず乙女っすね。 月さんえっそそうかなもうそんな季節かそろそろ衣替えもしなくちゃねなんかお母さんっぽいんだよなふうはえっいや衣替えはするでしょうねっするわよねみんな何必死になってんの別に必死になんてでも間違ってないわよね私するでしょ衣替え まあ確かに衣替えもするけどでしょでしょほらほら聞いてた頭聞いてるよでもどっちかといえば今年の春物新作買いに行こうが女子のたしなみじゃないおおすげえ本物の女子力だこれ銀それじゃフーさんの女子力が本物じゃないみたいだからダメよ 女子力の何たるかを知らない小学生にはちょっとレベルが高すぎたみたいねお疲れ様夏目さんどうしたんですかその声心配かけてすまないちょっと風邪気味で大丈夫喉が痛むなら大根のはちみつ漬けが効くわよそれと 席が出るならレンコンをおろしたやつもいいわね作ってあげようかはー、あ、すごいなふーってどうよあたしの女子力ちょっとは見直したでしょいやなんていうかクーのは女子は女子でもお管力いやあ今のはどっちかというとおばあちゃんの知恵袋<笑> たまだって人のこと言えないんじゃないの確かに女子力という点では玉地先輩はもっと可愛い格好すればいいのにって思うよ私はあんズ余計なことをだって見てみたいんだもんそういうことならみのさんもだよえっいやあたしはいいってもう十分 十分それってどういう意味ですか前に一度やったことがあるんです銀の着せ替えみのさん可愛 か, かったよねーなーによーそんな楽しいことするときはせっかさん呼びなさいよ い, いやここの世界に来る前の話っすからあわあわしてるみのさん相変わらず可愛 い, いあんたキュンキュンしちゃうよ あんたら揃いも揃ってもう二度とあんなことしないからなええおしゃれなミノさんみんなも見たいよねうん女の子はおしゃれしてなんぼだからねせっかさんはいつもおしゃれですもんねまあこれくらいは普通じゃないファッション関係の仕事に憧れたこともあったけどね素敵な夢ですねだから素材はいいくせに。 おしゃれに無頓着な子を見るといろいろやりたくなるんだよねおお、せっか先輩が不吉な笑みをその視線の先にいるのはなんか背中にものすごく熱い視線がうんよくわかんないけど振り返っちゃダメなやつだと思うぞたぶ え, ー、えなんすかそれ怖いから一緒に見てみましょう せーの<笑>うへへへへへやっぱり北国の雪をも溶かすアッキーの熱視線どうなるミノさんタマコ先輩私もタマッチ先輩のおしゃれしてると ちゃん銀ちゃん2人合わせてって あ, あれ銀ちゃんはさっきまでその辺にいましたけどそうだ、ね…お銀何一人で逃げ出そうとしてるんだ待てあっタマ子さん大声出さないでタマだけなんてずるいだろう私はもう1回やってるし1回やってれば2回目だって一緒だろ減るもんじゃなし 確かに減るどころか楽しい思い出いっぱい増えたもんね可愛かったですよねあの時の銀そうだったわね思い出作りか楽しそうせっちゃん私も手伝うよやってみようだね銀ちゃんとたまちゃんかどんな服が似合うかないっそのことファッションショーしませんか銀ちゃんとたまっち先輩で <笑>こうなったらきょうこうとっでたまちゃん連れてきたよはな<笑>せいうな 違うでしょうもうバーテックスは空気読まないにゃいやーこれ以上ないほど読んでくれたぞん空気何のことだ実はさっき部室でカクカクしかじかへえファッションショー 面白そうじゃないでしょ私がやるからには大変身しちゃうわよ楽しみにしててねたまちゃん若葉なんとか言ってやってくれよそのくらい付き合ったらどうだう裏切るのかいつも日向に着せ替えされてそうな若葉なら味方になってくれると思ったのに確かに着せ替えに付き合わされることはあるが別に嫌だとは思っていないぞ よっぽど変な格好をさせられるのでなければなひなたも喜ぶからそのくらいは構わないわあーご先祖様さすがのイケメンついでにノギーにもファッションショーさせたらひなたが喜びそうだね若葉ちゃんのファッションショー私も見たい私も見たいですなっやってしまってはねノギさん 油断してると巻き込み事故に遭うのよねこのメンバー皆さんご歓談中のところ申し訳ありませんがそろそろ敵が到着しますよたまっちせって実は髪ののをおろすとすっごい女の子っぽくて可愛いんですよね確かにそうかもとなると キラッキラに女の子らしいのもいいかもねそういうたまち先輩見てみたいですふわふわのブラウスとかワンピースなんかも似合うかもイメージ膨らむわ早くバーテックスを倒して準備したいですねだねじゃあ今日は私らでちゃちゃっとやっつけちゃおうはいふ う, ふうこんなに終わって欲しくない戦闘は初めてだ わっつたまこさんずいぶんげっそりしてるけどいやなんでもないできる限り頑張るよ伊予島さんがあんなに嬉しそうなんだからそのくらい付き合ってあげればいいんじゃないそうは言うけどさミノさんはもういやいや言わないんだねさっき日向さんが喜ぶならいいって言った若葉さんが超かっこよかったから。 私もまあその子とスミが喜ぶんならそのくらい一家ってねわーみさんかっこいいギー大人になったわねまあね小学生でさえあーなのにわかったよやればいいんだろう。やればタマちゃんもやる気になったことだしさっさと片付けちゃいましょう ーてお楽しみのファッションショーの時間だよせっかさんが本気を出せばああどうしたのアンズ ねね。張り切った甲斐があったってもんだ。しかし、玉子は髪の毛を下ろすと本物の女の子みたいだな。玉は本物の女の子だ。本当たまちゃんの女装、すっごくよく似合ってるよ。高島さん、一応だけど、女装は男の人に使う言葉よ。そうか、ごめ ん, ごめん。 にもファッションショーをしてもらいたいですねじゃあ今からでもやってみるな、何を今さらな照れてるんだよさっき受会で言ってただろひなたが喜ぶなら嫌じゃないってえ若葉ちゃんがそんなことを そ, それは話の流れで本当かっこよかったんですよ若葉さん 今日ほど自分が勇者でないことを悔やんだ日はありませんいやそれはあれだまあそのもしかして日頃から次回ではそんな会話がそそんなわけはないだろう常に戦闘のことを第一に<笑>若葉ちゃんのその態度で真実がしっかり伝わりましたよ だ, だからそんなことは。 ご先祖様っては可愛い本人を前にすると照れちゃうんだ